ブル様の話初めて見たけど落ち着いた感じでええな今日は落ち着いてたね全然いつもこんなに落ち着いているわけではないけれども Thanks for letting us see what's behind the s c e n e s なんて言ってんだろう Thanks for letting letting us see what's behind the sense behind だから、裏、シーン e n e s c e n e b e h i n d the scene.behind the scene は、シーンってシーンでしょシーンの裏側を見せてくれて、ありがとう。 You're welcome. <笑> Thank you って言われたら、You're welcome って言っとけばなん と, なんとかな、最近めちゃくちゃマイク殴っちゃう。マイクの位置が近いん